もう昨日とは状況変わってきてねこれねはいはいはいはい風もほら出てるはいはい風も出てるよ、はい、これねはいもあのあっちのヤシとかもヤシの木グワングワン揺れてるしさこれお雨だよね雨雨ってるよはいはいはいはい<笑>大丈夫やね<笑>ってきなよって大丈夫だけど朱雄のお茶もなんか今もうはいはい 出てきたこれ、山の方から食べ て, ってるおーおここるけどね。 半分開けちゃう。 この木もまあこんなもんだからそのうちあの扉とかを縛っとかないともうどうにもならなくなるかとは<音声>ダメだ。 葉っぱは、1枚1枚葉っぱがバカでかいっていうのもあるんで入ったとから、ここにも何も落ちるだろうな<音声>はい、山側の風が吹いてるから、こっち側の建物の、あっちの海で<音声>こっち側まであるけだけど、高水があったらこれらも汚いですでしょ<音声> まあ水槽はどうかなああまあ、まこんなもん。雨はね、梅雨っでもそんなにエリないから、ね。はい、これぐらい、ちょこちょこちょこちょこちょこ。夏に出たけあ小潔、小潔、小小魚狙ってたけど、あいつ大丈夫かなはい。それで、そろそろだとさ、も飛んでくるな 名前で言ってるあれ、魚大丈夫だなうん、あの辺にとってってるやったらもうどうかって話だけどあの、水をかいなはねこういうのねはね、海風車にはね絶対水を入れてよ送ってっていうのをねしちゃおかないとまず、こうっ飛ぶから 風が入ってるとそんな飛ばないけど、あんた大丈夫だと思うけどね。今、まあ、らあなあ。あ今のところこんなにもんやね。雨が降ってる。風も。降ってる。でも、こうやってうろうろできるぐらいで。え、ももとかなの。<笑>はい、みんなボコボコ落ち落ち始めた。 もう落ちてる。あとで集めよう。そんなもんだな。うん。で夜に見ていただいた景色と同じようなものだね、うん。風です。うわっ。ふよふよ動いてるって感じ。あそこの水溜りもほらあんなもんでしょ。 もったふうにジャーだーって出てだやばい。はい。オッケー。こんなもんだはい。こんなもんだね。